演武開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらチャンネル登録よろししくお願いしますこちらファミリーマートのパンの3種類を買ってきたので食べたいと思いますまずこちらが秋のロールケーキマロンピラミスパティスリーキハチ3種同じくパティスリーキハチ3種のブリオッシュのフレンチソースと そ, そして クリーム頬張るチョコスプレどれも美味しそうですねではまずこのこれだけ中身が見えてないのでこの秋のロールケーキから食べたいと思いますはいうコンビニロールケーキではおなじみのこの作って食べるスタイル、ま、どういいううにやっていくかではいただきますチョコレートクリームはいそしてます ピラミスとはちょっと違うかなでも栗の味がしっかり感じられて美味しいはい、続きましてこちらブリオッシュのフレンチソースなんか細長いですねこれに入れまフレンチソースはね、持ったら、ね、ベタベタしそうですよねもうこのままいきますねではいただきます フレンチトーストの甘さがかなり染み込んでいるなこういうの本当にもっと大きなサイズで食べたくなるはい、ラストこちらクリームホーバルチョコスープでファニミーミーワお得意のモリモリホイップクリームが今回も炸裂していますねではいただきますいただきますちょっとスクエアで見るとこんな感じですでは改めましていただきます やっぱり濃厚なチョコレートだけどちょっとくどいかなでもクリームと一緒だとさっぱりして美味しい最初に食べたこちらの秋のウォールケーキマロンピラミスは栗の甘みが口の中にふわっと広がってきて果肉が入っていない部分でもそれを感じることができて美味しかったですがピラミスとはちょっと違うかなと思いましたね こラミですね、わゆるほろ苦さがあまりなくて栗の甘さが全体的に広がっていますなのでモンブランドが好きな人にはおすすめできますが簡単にピラミスとして求めてしまうとちょっと違うかもしれませんでも栗はとっても美味しかったのでこちらをテイストさせていただきます続きましてのこちらのパティスリーカーチャンブリオッシュのフレンチトーストこちらも卵液がしっかり浸透してきてなんかパン 食べてるはずなのにカスタードクリームを食べてるようなそんな感覚になりましたねでもクリームパンとは違ってパンケ地と同時にくるんですよ甘みがくるのですなのでちょっと独特な感じなのフレンチトおすすめしたねなのでこれもとっても美味しかったのでこちらのペーストさせてくださいそして最後はこちらクリームフォーマルチョコスフレスフレ部分はシュワッとしていて甘さはきつ ホイップクリームもさっぱりしていて、あっさりとなくなりました。チョコは濃厚で、クリームでよく合っ て, て、とっても美味しかった。美味しかったですが。うん、ちょ、チョコレートはくどいかなって思うような部分もありましたので。こちらの点数とさせていただきます。はい、というわけで、またファミリーマートいろいろお世話になりますね。まあ、いいそれでは。唐豆腐や。朝が来るまで、ガラス閉め